どうも皆様こんにちはニュージーですここのねほくろわかりますかねこのほくろが気になるんでクリニックに行ってね取ろうと思います。行ってきます。はいほくろを取ってきました。こんな感じで今テープが貼ってあります。で私のほくろは 3ミリあったみたいで1ミリが3000円なんで 3000×3 ですねで9000円になってあとは診察料が2200円薬代が1100円合計が1万2300円ですねしましたコンプレックスを抱えて過ごすことよりもこのくらいね費用を払って ほくろ取って過ごした方が自分にとってはいいと思ったので取っちゃいましたってことですお金を払ってその次ベッドに横たわり初め麻酔を打ったんですよね麻酔注射を打って3分ぐらいタイマーして3分終わってその後は ここのほくろをレーザーザで焼いいてもらいましたやってる時はねなんかこう特有 の, あの焦げた匂いがするんですけど口呼吸をしてね過ごせばそんなにね匂いも気になりませんよね、うん、あっという間に終わって痛みも全然なくて麻酔のねチクってする痛みくらいで焼いてる時はね全然痛くありませんはい。 これあの何かこうほくろを取ることを推進してるわけでもなくて私の体験レビューというかうんてな感じですねそれが終わって看護師さんからね今後の対応方法っていうかこのテープを取り替えてお風呂に入ってまたテープをね新しくつけ直すガーゼにね 薬を塗ってなんかねあれ看護師さん言ってましたけど肌に直接塗るよりか薬はねガーゼに一旦塗ってその取った部分に貼った方がいいらしいです何かこう乾燥するとねあんまり良くないみたいでねなるだけ空気っていうのかなに接触しないように上からガーゼを貼っておくように言われましたあとは取って その日はお風呂にも入ったらダメと首から上はお湯にはつけないようにというのは言われましたんで首から下だけはシャワーを浴びたいと思いますはい取った後に鏡でほくろの状態を見せてもらいましてもう完全になくなってましたねほくろがきれいにただね麻酔を打ったところが少し白かったのと取った後が 赤く少ししなってましたねそれはありました今度1日経った後このテープを新しくしますんでその時にまた剥がしてみせますはいではテープを剥がしていきましょう どんな感じになってますかね取りますよほくろが取れてるっていうねこのああ想像以上にね 皆さん見えますかこの赤い赤くなってますねあーそっかこれあのー、スポンジですねああこんな感じです 血が固まっている状態ですねこれをまた後でお風呂に入ってきれいにしますはい皆様お風呂に入ってきましてこんな感じですねきれいにきれいというか取れてますね完全に傷がね残ってますけどここに 薬を塗っていけばいいらしいんででこういう薬を、ね、塗るらしいです。ここにこんな感じで塗ってここにねスポンジというかガーゼを当ててくれと。 このガーゼをこういったガーゼをねもらいましたこういうふうに切ってここに付けるみたいですねそして テープをねこういった感じでここにこうこんなふうにね貼ってくれと見えますかね皆さんこんな感じで貼ってくれとね 23ヶ月がピークみたいでこういったスポンジというかガーゼとテープを貼ることを繰り返しこれからも続けてだんだん赤みも取れていくらしいですでこのテープにね何かこう液というかねそういうのがつかなくなったら分泌液かな体の つかなくなったらもう OK ーということらしいですまた最終形態のね動画はあげますけどこんな感じですはい皆様2週間経過しました2週間経過した後の状況を見てみますこんな感じですね 少し赤みが取れてきたような感じがします。2週間経った後、こんな感じです。